ゴールデンウィークも近いということで、気を引き締めましょうね。ここ左足になるわー。不謹慎だと思っても思わなくても、隣の車の真横は、走行位置として選ぶなよ。それ5年前くらいから言ってる気がする。多分5年後も同じこと言ってるぞ。これも定番だけど、自転車って基本的に、車道を走らなきゃいけないんですよね。あれくらい無神経じゃないと。 怖くて法律なんか守ってらんないぜう言い訳考えながら歩道を安全運転するべこの人あれだ数ヶ月ぶりに地下鉄乗る時追加の残高確認もせずにいきなり改札に切ってしに行くタイプだ私は新幹線のチケットをネットで買ったら新幹線同士の乗り換えで発見がうまくいかず逃しかけたことがあります無駄に2本も後の新幹線を取っておいて正解だったよなお 逮捕された人じゃね金髪イコールかっこいいと思ってるんだけど、かっこいい人が金髪にしても似合ってるだけだと数ー気づいてて、現実認められてない感。そっち方面からのオーバーキルやめろ。法治国家で死刑するな。何から何までです真面目な話すると、夜の暗闇と、 眩しすぎる対向車のヘッドライトでほとんど見えないんよな右折待ちの車の手前から対向車が右折してくるなんて予想するの無理だろ現状の日本ではテスラを買うくらいしか検知策がないそういえば完全自動運転ってすでにアメリカでしれっと実現してるんですよねテスラがやってるんですけどおいなんか対向車来たぞ赤信号になった後にダラダラ入ってもギリ間に合うように周期が設定されてるから これは完全に信号無視で入ってますね。徐行しながらフェンスを車体で押して、強引にスペース作るしかないな。軽バンと5ナンバー同士で良かったですね。フルサイズ SUV とか来てたら完全に積んでたわ。すれ違いで対向車に迷惑かけまくって、環境にも負荷をかけまくってる大型車乗りが、軽自動車をバカにする風潮やめようぜ。新型アルトを良いと思えないのなら、価値観を見直す必要があります。だからといって、アルトを買う必要はこれっぽっちです。デスボックスプレス 安全なレーンチェンジのコツは、向こうのレーンに移る直前に、一瞬だけ並走することなんですよね。へったくっそなイラストどうも。そしてですね、よく斜め後ろの視認性がどうとか言いますが、どうせ見ない人は見ないでいくので、気にしても無駄なんですよ。というか見覚えあるぞここ、国道1号線の、富士市を抜けた先の、海沿いの殺伐区間だろ。私が直感的に何かさして、初見なのにおとなしく走った区間。そしてウィッシュっていうのがまた懐かしいんだ。 最近見た記憶ないな。静岡県の国道1号は、一般車で大渋滞することもあるということで、ちょうどいい椅子は。180の人 気が気じゃないだろ。かなーり際どいウィングですな。今だったら絶対車検通れないっすよ。そしてウィッシュの、総合バランスが絶望的な、銀ピカ大系ホイールな。虹色のチョコレート感覚で、何でもかんでも銀メッキまぶすな。ウィッシュの人よ、そんな目先のことしか考えてなかったら、ベルファイアも乗れないぞ。ベルファイア買えなかった人っていう楽園を。 ことあるごとに押そうとするのやめろ。お前が CRG の動画の時、車間詰められた仕返しにやってたことだろ。そして測らずとも駿河健康センター。こんなところでノルマ達成です。駿河健康センター草。この動画、多分視聴者さんも見たことあると思うんですが、いつ見ても草。そこの駿河健康センターで温泉でも入って、コーヒー牛乳のフルーツ味飲んでこい。もう少し奥まで行ったら、爽やかハンバーグの店もあるらしいですな。静岡県の観光案内と、 デスゾーン紹介を同時に済ませるスタイル。というか森本寺林高家と、イオンが隣り合ってるところ調べたら、そこも静岡県内だったんだけど。名前は静かだけど、心穏やかには走れないのが静岡県。愛を知らない愛知県、人命意識が適当な関東。というわけで、当分は週に2回、日本のドラレコ動画を出したいので、素材確保の都合で。4分過ぎたあたりから、 海外動画で送ることになりそうです。なぜロングホイールベース FF アンダーステア高剛性ボディのアンダーパワー車を世間は危ないと評価するのか。何その結婚相手の条件を呪文みたいにまとめて飲み会のネタとして印象してる女の人っぽいの。顔面が三浦春馬身長 180cm 以上年収が約1億以上プラス5歳までのままになってくれる男性。ご成長ありがとうなんだぜ。TikTok やってないんでわからないんですけど、最近の若者って ルッキズムがやばいんですかもうやばいっていうワード使ったら YouTube 内での評価下がるようにしろよそれにしても突発的に大型車と前後に長いセダンが飛び出してくるのはあるあるなのですがあれは藤原匠しなきゃもちろん突っ込まれてからくるっと一周回ることじゃなくて例のインホイールリフトだぜやろうと思えばやれそうな高低差なのがまたというわけでね次に車買うときはサイドエアバッグと衝突安全試験の結果まで 確認しつつ決めようというのはどうでもよくて布団から体を伸ばして床に落ちたエアコンのリモコンにギリギリ届かなかった感覚で事故ってサービスエリアの自販機が並んでるところ奥の方まで見に行ってから結局一番手前の台から買ってわざわざおちょくらないでくれただのジュースやコーヒーを銘柄指定で買いたい時だってある強引に穴開けられてキリストみたいに打ち付けられた荷台の屋根も自由になりたい時が来たんですね ジープの方、ただ90度ターンしただけで草。さ。リフトアップを極めれば、事故らされても、そもそもフレームに車両が当たらないんですね。タワマンの高層階に住めば、トイレが流れなくても、溢れては来ないのあれだ。YouTube のコメント欄で、雪のニュースを見て、なんでこんなところに住んでるんだって、書き込んでる中学生くらいの子だ。お、冒頭と同じ、分岐直前マニューバー来たぞ。その奥で事故っているとは、 さすがに思わなかったでしょう。しかもさ、右後ろを突かれたんじゃなくて、唐突に左に急ハンドル切った後の、振り返しの右で突っ込んでいったからな。TikTok で流行ってるんですかね。走行中の車のハンドル、助手席から急に回すチャレンジ。アイスバーンバーンチャレンジとか言って、ブラックアイスバーンでサイドブレーキ引いて、事故ってはしゃいでそう。日本で言う Z 世代。 アメリカで言われるティーネイジャーを舐めてかかるでない。数体のサンプルで数十万の全体を決めつける人って、大学行ってるのか自分で考えることが課題になってる課題を、その場しのぎで逃げてきた結果。イニシャル D でも高橋洋介が繰り返しといてたのに、ドリフトごっこしか見てなさそう。ワンガンミッドナイトの方もしっかり読むと、説教臭いおじさんが、かなりまともに語ってくれてるのに、全部読み飛ばしたただ30 0キロ出すというより、プラス30キロ程度で、 まともにドライビングする気になるマンとりあえずサイドブレーキ引こうとする人は一旦考え直しましょう電動だぞ電動なのにわざわざ指伸ばして自力でフルパワーかましてきたんや電動は嘘だぞいいずものそしてさあモデル Y くんさあモデル3でも十分すぎるだけ車内が広いのにわざわざモデル Y を選ぶ理由ってあるのかみんなさ太るのにさポテトチップスだのジュースだの買うじゃん 取っていって体重も増えていってるのにダイエットをすることも食事制限もしないじゃんはい握手と握手クラクション連打よりも先にやることある定期転職活動の面接の時に前職をやめた理由を多席として話しそう本名でクッソテイミンなコメント書いてる人が恥さらしにならないように削除してあげてるのを都合の悪い米を消してるって言われた時の気分あなたのことですよ山下晃司さん次に来たらコミュニティ投稿にさらしてやろうぜ そこ目晒しはバカみたいに反響があるからな。周りを見ることが大事というのは、この動画シリーズの基本ですが、自分のアカウント名も見ないんですかその前にもっと見るべきものがあるぞ。目の前の足元だ自己責任として被害者が責められる国家で、落下物だけは落とし主の責任でよかったですね。なお交通事故における、撮影者側の落ち度の判定は、 多分 30% くらいの人はできない。そしてここはあれでしょ。東名高速のエビ名抜けた先の、左側の付加車線がなくなるところ。あれ入れてもらえない前提でいかないと、多分こうなるよな。あの付加車線さなんで左に足したのアホちゃうどうせ全車線左シフトからの追い越し車線追加だと、3レーンに戻るところで事故があっていう発想になったんだろ。関東エリア特有の割り込み運転のせいで、 日本人全体が損してるの本当アホ。名古屋より関東の方が運転がひどいというのは、走り比べればはっきりとわかることだぜ。寝る前のスマホと通勤は1時間以上許容するけど、運転中の1秒は、他人の命と共に削る民族。周りを見ないで自分だけ飛ばす人、結局こうなるんだよな。というわけで、気を引き締めたいという狙いは、様々な方面から実現できたかと思います。ドラレコ動画の提供は随時受け付けているぜ。 コメント欄に動画の URL が貼られたことをもって、許可されたと判断させていただく。待ってこれ、急加速で落ちてくるよね。というわけでだな、ご視聴ありがとうなんだぜ。